エムスタジオのご紹介をさせていただきます。エムスタジオはこのようにパワーポイントや動画を画面上に表示して素早く切り替えることができますので、学会やセミナー配信を円滑に進めることができます。パワーポイントをこのように大きく写したり、角つきが許されない手術動画もこのように滑らかに再生できます。また、ズームなど遠隔地とつないでこのような対話を演出したり、私が座長を務め、 会場の役割者と遠隔地をつないだ演出、または資料を提示して議論をするような演出などを簡単に行うことができます。以上で「M スタジオ」のご紹介を終わります。ありがとうございました。